次は、シェルの進んだ機能とシェルスクリプトというお話をします。まず、シェル変数と変数換。で、変数、バリアブルというのは、コンピューター業界では主にプログラミングの用語であって、値を入れておいて、それを書き換えたりできるような、入れ物というか箱のようなものを意味します。そして、シェルにも全くそういう意味での変数があります。でこのあたりは、シェルの仕事によっては違うんですけども、 私たちは普段使っているのは tc シェルでしたから、まず tc シェルで見てみましょう。シェルは変数は値を入れたときに使いれます。変数の名前は A 字で始まり、A 数字が並んだものである必要があります。で、値を入れるのはセットコマンド。まあ、セット AX1 は ABC っていうと、AX1 の ABC が入ります。だから、セットの AX1 イコール、ドットメッシですね。 で、入れたんだけど、この値が見たい。えー、見たいときはどうするかというと、エコーを使います。確かに ABC が入ってますね。実はこのダラの後に変数を書くと、この、えー、変数の値が置き換わるだです。ですから、エコーの ABC ってやったのと同じことになるから見えるわけです。うん、実はこの変数の値で置き換える変数展開。 という機能なんですけども、それはダブルコートの文字列でも使えます。だから、エコーの。そうすると、この文字列の中の AX1 を参照しているこの変数の部分が展開されますから、ABC たす ABC になります。なお、えー、変数の。えー 転換が起きているのはダブルコートの中だけで、これがもしもシングルコートであると、全くそのままで何も起きません。えー、先ほどまでだから特殊記号を、えー、なんかエスケープするのにシングルコートを使っ て, 書いてましたけど、それはシングルコートの中であれば特別な加工が行われないからということなんですね。なお、えー、別にエコーはですね、エコーを ABC。 並ばでもいいんで、エコー、o this is, that is, 1こういうふうにしてもいいわそれでですね、エーこの ax1 の後ろに何かくっつけたいという場合は、この変数の範囲をぐにゃっとに0 0で囲ってください。そうすると、この範囲だけの変数で、このスはただの文字でっていうふうにっ。あとですね、変数に入れる値は、リスト、カッコで囲んだ値の並びであってもいいです。例えば、 カッコで、今んだ。並びをしてそうすると、エコーのだらえー、4つありますけれども、この中で、えー、エコーの2番目だけ知りたい。でも2番目がということもできます。あるいは、エコーの、あ、セットですね。セットの、えー、A の3番目を ZZZ にする。 そういうこともできます。と、エコーのダラエっていうと、今度は3番目に値を入れましたから、ずっずっとに、ね、変化してます。こういうことができるんですね。次は、規定義なシェルフェンスと実行パス。シェルフェンスの中には、最初から値が入っているものがあります。代表的なものとして、ダラユーザーというのは自分のユーザー名が入っています。エコーのダラユーザ ー,、えー。自分の ID でゃ。 それから、ダラホームというのは、ホームディレクトリーの絶対パスが入ってます。ホームディレクトリですね。で、d a c w というのは、カレントワーキングディレクトリー、現在位置の絶対パスが入ってます。えー、今、ここにいるんですね。えー、pw でもなんですけど、pw は表示しますからね、えー。最後の実行パス。実行パスというのはですね、 ずいぶん長いですけども、こういうものが入ってます。実行パスというのは実はコマンドとして扱うプログラムが入っているディレクトリのリストです。でシェルはコマンドが打ち込まれると、実行パスの中のディレクトリを順番に取り出し、そのディレクトリにコマンドと同じ名前で実行可能なファイルがあるかどうか調べます。そしてそのようなファイルがあったらそれを実行させます。ちょっと図を見てみますね。 パスに、えー、スラッシュビンとスラッシュユーザービンとまたなんとかとかあると、t c セルさんは ps とか ls とか f ーとかいうコマンドを開けると、これを順番に見るんですね。そして、えー、例えば、えー、ps だったらこのビンの中に ps がある、じゃあこれだとか。あるいは f ーだったらユーザービンの中に f ーがある、あこれだとか。そういうふうに、この中であ当てはまるファイルがあって実行可能だったらそれを実行する。 つまり、犬ではコマンドというのは全て実行可能なファイルのことです。コマンドでやることというのは何かプログラムを実行させればできるんですから、えー、そういう意味ではこれは非常に合理的な考え方だと言えます。そして、今、たくさん絶対パスが入ってますけども、ソロのユーザーはまあ管理者が設定した実行パスが最初から有効になっているので、標準のコマンドが利用できます。じゃあ、 自分独自にコマンドを増やしたい場合はどうしたいでしょうそうすると、えー、m k d r r h o m ームビンまあ、ホームの下にディレクトリビンを作ったとしますよね。えー、私はもうありますけども、ls の、えー、もう随分たくさんプログラムを作った。じゃあ、えー、エコーのメインプッ u hello, test, c。そうすると、テスト点 c ができましたけども、で、gcc のマナス O っていうのはですね、どこに配慮を作るか言えるんですよ。今あの、その、えー、ホームビンの下にいろいろプログラムを持ってるんですけども、その hello というのをこれから作ります。 まったなヘロを作りましたの、ね、で、じゃあヘロを1にしましょう。<笑>その中で、ね、テストテン .c を作ります。テストテン .c をコンパイルした結果はこれじゃあ、えー、リハッシュいリハッシュはですね、今パスの内容を変えたので、もう一回計算してくださいねという意味です。コマンドを増やしたり減らしたりしたときはリハッシュって言います。じゃあ、ヘロを1。そうすると、 l ローっていうコマンドでは、このヘローっていうのをプリットするので、l ローと置いた。まあ、そういうふうになります。で、こういうふうに自分のコマンドを、えー、まあ、置いとく場所を作って、いつもパスに入れておけばいいですね。で、パスに入れるのには、後で出てくる設定ファイル、ポチ TC シェラーキ c のどこかに、えー、セットパスイコール、ダラフォームの下の瓶と、これまでのパス、これ入れておけば、 いつでもこのダラホームンの下のファイルがコマンドとして使うことができます。今見ると PS とかそういうのも使っていますね、自分で。まあ、自分でこういうふうにコマンドを増やすことができるようになるわけです。